皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年8月30日、モガマレのクエストをやっていて、本当に今更ながら気づきましたが、畑から追い出された玉ねぎマンはどうなると思いますか知っている人は知っている常識なので、本当に今更なのですが、元の位置に戻って、再び畑に埋まります。 私にとっては10年経って初めて知った衝撃の事実だったので本当に今更ですが動画に残しておきます今日のフェスタインフェルノフィーバーはデルメゼということでかなり苦労させられましたちょっとしたバグみたいなことが起こりまして途中からパーティーの人数が7人になってしまいました かなり減ったくらいではどうってことはないだろうとみんな思って戦っていたのですが致命的な職業の人が落ちてしまったらしく時間切れの浮き目を見たのでした納得いかない感情のまま職業を変更して再挑戦したのですが今回は理解者パーティーだったらしく5分で倒せてしまったのでした本当に納得いきませんというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました